みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。突然ですが、名古屋に遊びに行こうかなと思います。名古屋に遊びに行っちゃおうかななんて思っております。5月2日、2015年の5月2日土曜日。ゴールデンウィーク中の土曜日という感じですね。僕がたまたまちょっと休みを作ることができたので、その隙を見計らって、ササササッと名古屋のほうに遊びに行こうかなと思っておりますので、 名古屋にお住まいの方、もしくは名古屋近隣にお住まいの方、名古屋にアクセスしやすい場所にお住まいの方は、ぜひ遊びに来てお会いしましょうというそういうお知らせでございます。まあ、毎年やっているあの巡業ツアーのなんか名古屋限定バージョンとでも言いましょうか。春のプチ巡業みたい な, なんかそんな感じでございます。えー、ちょっと僕は土地勘がないのでよくわからないんですけれども、新栄っという駅があるんですよね。新栄駅の近くの。 リフレクトスタジオさんというスタジオの一番大きい D スタ D スタジオを予約しました。時間としては17時から20時の3時間という感じです。5月2日土曜日、新栄駅近くのリフレクトスタジオさん、D スタジオ、17時から20時という感じでございます。5時、8時ということですね。 それで、まあ、今までのその巡業を参加したことがある方はわかるかと思うんですけれども、参加したことがない方は、集まると言っても何するのって、まあ、なるじゃないですか。ななるじゃないですか。でも、これが何とも、ね、説明が難しいところでございまして、集まって何をしていると言われるとちょっと困る感じで、なんかすごいこうなんか緩い感じでなんか時間を過ごしております。まあ、ちょっと僕が、ね、2、3曲ブラブラんとミニライブっぽく演奏したりとかもしますし、 ギターの質問をいただいたりとか、音楽の質問をいただいたりとかして、それに答えたりとか、実演したりとかしたりもしますし、あと時間があればその、ね、皆さんでこうブルースセッションみたいなのとかもしたりとかしますし、あと僕もこの相棒のまちこさんを同行しますので、まちこさん弾いてみたいぜという方は全然弾いていただいて大丈夫ですし、実際にこの実物を 目, 目の当たりにして。 うわぁ、よく見ると汚い、汚ねぇってなっていただくのも良いかと思います。では、よくあるのが、皆さんのギターを僕がこう、ね、ババーッと弾いたりとか、音を鳴らしたりとか、もしくはその皆さんのギターを僕が持っているところをなんか写真撮ってもらったりとか、なんかそんな感じのこともしたりとかして、結構ゆるゆるんと遊んでいるような感じでございます。何してるって言われると困るぐらいになんかこうゆるい感じ。 それで、ちょっとこれは僕からのお願いなんですけれども、まあ、17時から20時まで予約を取っていますが、できれば17時ぴったくらいの到着を目指していただけると嬉しいなという感じでございます。たまに30分とか1時間とか、すごい早い時間にいらっしゃって、そのスタジオ内でお待ちいただく方がいらっしゃるんですけれども、ちょっとそういう人がすごく多くなってしまうと、スタジオさんに迷惑をかけてしまいかねないので、できれば・・・・ 17時ピッター、もしくは11時5分とか、10分過ぎとか、ちょい過ぎぐらいの時間の到着を目指していただけると僕としてはとてもうれしいなという感じでございます。早く来るなとかそういうわけではなくて、ちょっとスタジオさんに迷惑をかけてしまうのも申し訳ないので、ちょっとそういった配慮もしていただけると僕としてはすごくうれしい感じでございます。それで、今回ももちろ ん, うーん参加費とかも特にかかりませんし、事前申し込みとかも特に必要ございません。 普通にした状態とかも全部僕は持ちますので、当日フラットと遊びに来ていただければ大丈夫です。ギター片手に持ってきてもいいですし、手ぶらで来てもいいですし。5月2日、本当は予定があったんだけれども、当日ドタキャン食らっちまって、すげえ暇になっちまった。うわぁ、どうしよ。う、ちょっと行ってみようかなくらいの気持ちで大丈夫です。そうすればもう僕がすごく喜びますので、ぜひ会いに来てくださいませ。ということです。それで、いつも通り、今回もまあその、ね・・ 交通費とか、ホテル代とか、スタジオ代とか、結構いろいろあると、その僕もなかなか経費がかかってきてしまうので、もしこれもよろしければ、えー、よろしければ任意です。強制ではございません。よろしければまたお布施といいますか、寄付をいただけますと幸いでございます。なんかこの回を重ねるごとに、そのね、なんかその寄付がなんか強制みたいな感じにちょっとなってきているような気がするんですけれども、これは本当に強制ではございません。任意です。いいよという方だけご協力いただければと思います。それで、1000円以上。 以上じゃ1000 円, 円寄付していただいた方は、えー、いろいろプレゼントがございますまず1つ目おなじみの滝沢ギター .com オリジナルステッカーです結構お金かけて作ってるんであの屋外でも使用できるような感じの素材になっております、えー、結構しっかりした素材で す, ですよちゃんとお金かけて作ってますわよ<笑> 2つ目滝沢ギター .com オリジナルピック 5枚です。で、このピック見たことある方、すごいいらっしゃるかと思うんですけれども、今回お配りするのはこれじゃないです。これじゃないです。なんでか、ちょっと順を追ってお話しさせていただきますと、むしろこのピックって今まで4000枚くらい作ったのかな1000枚作って、なくなって、また発注して、なくなって、発注してとていう感じで、4000枚くらいその配ってたんですよ。で、先週くらいに、 ちょうど僕も手元の在庫が全部なくなりました。僕ももうこれ持ってません。ただあ新品を持ってません。それで、また発注をかけようかなと思ったんですけれども、ちょっとこれ、難点があるんですよ。それはな何 か, 何かといいますと、このプリントがあるじゃないですか。その青い滝沢ギター .com というプリント。使い続けていると、これあっという間になくなって真っ白になるんですよ。ちょっと経験ありません、こんなこと。これ、割とすぐなくなるんです。で、これが前々からちょっと嫌だな、嫌だなと思っていたんですけれども、 まあ、ちょっと次の発注文から違う業者さんにお願いしようという感じで、えー、違うピックになります。それで、まあね、せっかくだからデザインも変えようかなと思って、表は違うロゴが入って、裏面も違う、まあ裏面。これは真っ白ですけれども、裏面もキャラクターが入ったりとかして、ちょっと違ったデザインでお渡しできるかと思いますので、<笑>ぜひそちらもお楽しみにということです。こ, とでございますこちらを5枚<咳>差し上げますので、お楽しみにしておいてくださいませ。 という感じで、1000円以上寄付していただいた方は、ちょっとささやかながらこんな感じでステッカーとピック。あと、メッセージカードとかもお渡しさせていただきますので、よかったらご協力いただきますと幸いでございますということです。それで、これまたちょっと僕のわがままなんですけれども、そのお布施をいただくときには、こういった封筒とかに入れていただいて、あ, のあだ名とかでもいいです。なんかお名前とメールアドレスを書いてくださるとすごくうれしいです。 あとあとご挨拶みたいなメールをさせていただきたいので、本名、別に本名じゃなくてもいいですけれども、あだ名とかハンドルネームとか名前と、あとメールアドレスを書いて、封筒に入れて渡してくださるとすごく助かります。よろしくお願いいたします。それで、これは、これはタオルです。ちょくちょく見かける滝沢ッ .com タオル。これもあと10枚ないぐらい残っているので、 さすがに全員にプレゼントとはいけないんですが、ちょっと枚数が少ないので、これをまた持っている限り皆さんにプレゼントさせていただこうかと思います。普通にじゃんけんとかで勝った人がかこう、ね、渡す、かこうね、獲得みたい な, そんな感じになると思うんですけれども、こちらも楽しみにしていただければと思います。で、またあんま関係ないんですけれども、の今年僕がライブすごく増えるので、そのライブの告知フライヤーという感じでございます。 まあね、自分でいられて、パチパチパチッポチッと今編集していて、これは仮原稿なんですけれどもなんか、ね、今作ってて思ったんですけれども、音楽系のフライヤーって今回初めて作るかもしれないということに気づきました。今までこういうフライヤーを何回か作ったことがあるんですけれども、毎回なんか料理教室だったりとか、料理セミナーとか、料理イベントだったりとかしたんですよ、なぜか。まあ、今までライブをしなさすぎたというのもあるんですけれども、今回こんな感じでそのライブ用のフライヤーも。 滝沢克成人生初の音楽フライヤーもたくさん持参しておりますので、よかったらこちらをもらっていただきますと幸いでございます。ちょっとライブが、ね、その名古屋からすると、なかなか遠方で参加は難しいかと思うんですけれども、一、まあ、つ記念として受け取っていただきますと、これは幸いですということでございます。そんな感じでしょうか。まとめますと、5月2日土曜日、新栄駅近くのリフレクトスタジオさんの D スタ一番大きいスタジオでございます。 こちらの17時から20時、5時、8時ってことこです、ね、の3時間、みなさんのゆるりと楽しい時間を過ごしたいなと思っておりますので、<笑>ぜひお気軽に遊びに来てくださいませ。参加費は無料ですし、事前申し込みは全く必要ございません。ただ、もしよろしければ、ちょっと寄付といいますか、かお伏せをいただけますとすごく助かりますので、ご協力をお願いいたしますということでございました。さっきも言いましたけれども。 会を増すごとに、なんかそのお布施が強制みたいな感じにちょっとなっている気がするんですが、別に本当に大丈夫ですからね。本当にちょっと学生さんとかで、今月お金がなくて大変だぜみたいなことはたくさんあると思うので、そういった方は無理せずに、もしかしたらそのこそっとステッカーくらいはあげちゃうかもしれないですけれども、その辺は、まあ、いいでしょ う, なんかこう。いい感じで楽しくやりたいと思います。そんな感じです。うーん他に何か言うことあった気っかな。たぶんない。はい。 じゃそんな感じで、えー、来れる方、ぜひ調整をして、えー、当日お会いいたしましょう。僕もみなさんにお会いできることをとても、とても、とても楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。ごめんなさい。最後に1点だけ。もし当日いらっしゃれるようでしたら、えー、ツイッターをフォローしていただくと何かと便利かもしれません、まあ。フォローしなくてもお気に入り登録とかしていただくとよいかもしれません。たきじゃという ID で、まあ、ツイッターをやっております。 それで、私、見知らぬ土地に行くと、かなりの確率で迷うというイベントを起こすので、まあ、こうちょこちょこ、ね、当日、Twitter を見ていただけると、瀧沢、何やってんだ、こいつみたいな。そういうのが覗けるかと思います。そういうのを知っている と, ちょっと、ね、当日のスタジオもなかなか楽しい感じになるかと思うので、まあ、もしよろしければフォローしていただくか、まあ、フォローしていただかなくても、ちょっとページを、ね、お気に入り登録とかしておいて、ちょこちょこっと覗いていただけるとよいかなという感じです。 それでは、また違う動画でお会いいたしましょう。もしくは、5月2日土曜日、リフレクトスタジオさんでお会いいたしましょう。みなさんとお会いできることを心より楽しみにしております。それでは、さようなら。<笑>